悪いけどこれからあんたにすること全部ただの八つ当たりだからマジかよるく抱えてるとはいえ電光石火の全力だぞくっそえ こっちならバイクじゃ無理だろどうする先回りするよどこにそこにあるかの名前がないかりお前らは敵なんだよカムル連行せてキルアのカンムルは 自身の肉体に電気の負荷をかけ潜在能力の限界すら超越する動きを強制する技であるカムル光あらかじめプログラムした攻撃が敵の害を示すオーラの揺らぎに反応する。 脳の命令を省き反射のみで繰り出される限界を超越した攻撃は容易に敵の肉体の動きを追い越した。 あの素早さを計算に入れつつキルア様をおとなしくさせる手段を考えなきゃねよっしゃこれだけ離れりゃまず一安心かな寝かしたから無理まそっちの事情は知んないけど てめえがムカつくってことは十分分かったこの縁の中に入ったら殺す 分身つってもさ元は全部お前の細胞だろう焼け焦げればそこは死ね電撃恋いそぎ取ってはぜてやるからうわ消えた ん<笑>コムル<笑>ほほ成長しましたねぼっちゃ人を止められるのは。 この私だけですその娘を渡せば人を止めましょう消えろクズ野郎が電光石火ゴマ俺が行くまで待ってろよ 電光石火により驚異的な速さでゴンのもとへ着いたキルアが聞いたのはあれはどっちのゴンゴン キルアその姿を見てすぐにビスケを連想したキルアだったが全く異質なものだと直感したビスケは容姿が激変しただけで内包するオーロが爆発的に増加したわけじゃない何よりビスケは元の姿に戻っただけけどゴンは逆 何年、十数年何十年絶え間ない修行を経てようやくたどり着くはずの姿どれほどの大賞を払えばこれだけのオーラを<笑>ダメだそんなもうこれ以上そんな力一体この先どれほどの 行